青森県は八戸市に来ております。ワックスゲ東北の青森県のこの南部地方でよく食べられている。せん汁という食べ物があるんですね。ね、お前ら、そんな。ああ、難しいんだ。とりあえず一言で言うと、すげえ美味い。 カメラが回ったら回ったって言ってよ YouTuberYouTuber <笑> YouTuber 主役は君なのさオレ<笑>どうもマックスです<笑>私は本日<笑>キャムライティングのチャンネルでここに来てますあうわあ<笑>犬が逃げた犬がうちの犬が逃げたハーチハチハーチ <笑>どこにいるんだよ。ここ通い、ね、ここ通い。ハチ。ああいた。ハチって違うハチ。はいというわけで青森県はハチのへしに来ておりますマックスです。<笑>本日はこちら、はい、バルハチさんこちらですね。 なんとこちらサムライティングなんでね、まあ、日本の食に日本の紹介をしたいんですけれどもこちら東北の青森県のこちら南部地方でよく食べられているせんべい汁という鍋物があるんですねこれ結構歴史のある食べ物なんですけれども特にこれ食べられてるとで今回デカ盛りを食べたいなと思ったんですけれども特別にご協力いただいたのがこちらのあらためてもあるはずこちらですね普段はあはこちらのメニューじゃないんですけれども青森県の南部地方で食べられているせんべい汁 今日の文化こちらですね。日本食のほうがこちらに触れてみたいと思います。よろしくお願いでしょうか。八八八八。サブ。はいというわけで今あのバルハチさんちょっとお鍋をご用意していただいているんですけれども、その前にちょっと皆さんにお知らせが。もうマックス好き一番好きな食べ物やっぱりショートケーキなんですけれど、最近好み変わってきまして。ホイホイ アップルパイ変更してもらっていいですかうんもうなんですけど逆にどうしてもらいいですかはいというわけでこちらの<笑>今の時点何だったんですかバルハツさん今あの<笑>こちらのメニューあって<笑>ちょっとご紹介させていただきたいなとはい、はい、でバルハツさんあのこのーシーズンシーズンでねメニューがこう変わるんですよはいパパパパって変わるんですけれども一応今撮らせてるのが十一月なのでこちらのメニューになりますで一応おすすめがあって<笑> とりあえず言っと系、まあ、かなりこうおつまみ系のメニューが豊富なんですけれども、うん、こちらの焼きさばなめろというのがありまして焼きサバめろ、はい、あの生ではなくて焼きさばですこちらがかなり ご, ご好評ということでお客様に、うんはい、あとこちらですね4月から8月ナンバーワンだったら麻婆豆腐、うんうんうんうん、こんなメニューとかあと他にもまあ はい、長芋のわさび漬けですとか結構揚げ物系も含めあごめんなさい煮込み系も含めかなりバラエティーに富んだラインナップになってますので、うん、気になった方はぜひぜひ来てみてはいかがでしょうかはい、はい、それでは、えー、早速鍋が来ましたので揚げてみたいと思いますオープンおほほー うわーめっちゃいい匂いするーで、はい、これで完成じゃないんですよ、はい、こちらになんとおせんべいがあるんですけれどもこち、はい、あ, あのおせんべいをズコズコ入れて煮立たせながら食べようかなとなんで僕は詰まったのかよくあります、うん、今言われたらカットしてるになんで笑ってんすかあなたそんなです青森まで来てで、ね、本当に雨降ってきたんですよこっち それでは、いただきますよいしょーこれもバキバキ突っ込んでいいらしいんで、はいはい、でなんかちょっと割りながら入れるみたいなんですよ、はいですね、これやっぱこっちの方ではこれメジャーな光景なんですがせんべいを割って中に鍋に入れて食べるっていうな食べるなおー ね, ワイルドですよね。あっ あ、あ、なんかね。リアクション取りづらいです。<笑><笑>絵描いてあるよ、これ、ね、これ、なんか松みたいな絵が、グラッと表で。じゃ、あこういうことなのかな、多分。なんですかね。ちょっと、せんべいの方は、こう、ひたひたになってもらうのを待として、中の具の方からいただきますかね。 どうかーうんうん、しかも僕ちょっと欲張りなんででかいあの丼用意しましたからあ確かに、ね、あこれ具 の, 具の種類すごいですよこれ多分、うん、はいそれ早速いただきますとはい<笑>僕がのよ想ったやつあっちょっとあっっつ<笑><笑><笑>いあっつい<笑>あっつ、ね、あっあっついあっつあっはあっついっ えー、白滝ほ、ちくわかなあ、本当だ、ちくわ入ってるネギ、人参、もうかなり具沢山いろいろ入ってますねね、まだちょっとスープからいただきたいんですが、はい、熱いさっきやったよね、そ<笑>こ<笑><笑>しかもこれ、結構グズってるからちょっと止めますねそうっすね、一回止めましょうかはいこれはね、マグマですよ、マグマ店主の方からおお、<笑>ありがとうございますレンジャー <笑><笑>ちょっと言いたかった<笑>ちょっと言いたかった熱<笑><笑>い熱い熱いあち あ, ち あ, ちあいいっすねいただきますスープから、はい、うんえどういう出しなんですかあの、はい、かなり具材の旨味が溶け出してる系の、うん、ちょっと優しい甘ちょっと若干甘めな醤油って言ったらいいのかな甘じ醤油なんですねなんですけどうん なんだこれなんか甘めなんですよ。甘めなんです。<笑>とりあえず甘いのいと。とりあえず一言で言うとすげえうまい。これがおせんべいなのかな。全部や。あ、せんあもう溶けてるんですね。多分。あ、うん、あのすげえうまいですけど、例えるならなんか。 お餅とおの間みたいな感じです、うん、とろみがあるけど軽い、はい、ちょっと軽くてお餅よりは軽いんだけどでもお麩よりはとろみがあってはいはいはいはいって感じかなちょっ と, とか、はい、ちょっとこの若い方をちょっと食べてみたいと思います、はい、あ全然違うあい そ, んな違いますそして僕はくたくた派だ鈴木、うんうん、さんくたくた派が好きじゃもうこっち マジで正直言っちゃいますけど、こんなに美味いですねちょっとびっくりするレベルで美味いですこれなんかいろんな具材が入ってるんでなんか味、喧嘩するのかなと思ったんですけどどうでもないんですね<笑>めちゃくちゃハフハフしませんこれ結構こちらの地方では昔から食べられてるものちょっとだけ調べたんですけどそうですね結構昔からはい、昔から食べてるみたいです 歴史長いあのこれマジで、うん、このおいしいスープを吸ったおせんべいっていう味じゃないです、まあ、なんか お, せんおいしいスープを吸ったおせんべいじゃないですかこれ、うん、なんだけどかける3ぐらいでなんか謎のうまみが加わってる感じがする、えー、ただあの、まずね、汁スープ吸っただけじゃないというか 初めて食べましたねこれスーパーうまいし多分あの、結構食べやすいあ食べやすいですか味付けとかいろいろこれ多分相当万人受けするタイプの味だと思いますちなみにいわゆる家庭料理そうさではもう昔から食べられてるはいはい食べられてる でも家によってちょっとまあ若干味付が変わってきたりとか、ね、そうですねはい鈴木さんがそこまではうまいって言わしめるね力があるっていうのはすごいですねはいうまいと思うほんとに、うん、やっぱ季節は秋から冬から鍋はそうですねやっぱり冬場だからこれせんべいって鍋だけなんですか、うんえっと、ちょっと鍋用のせんべいと せんべいって若干違う、あ、違すけど。普通のせんべで普通に食べるってことですか。普通の食るせんべいとまた違う作り方をしてるみたいです。あ、でもそういうのもあるはあるんですか。はい。は、まあ、てます。鍋用せんいとして。鍋では売ってます。これせんって一種類ですか、なんか味とかあるんですか。あ、食の味も。さまざま、ね。ある。ちょっとクルミ入ってるのとかもあったりする。ええー、それ、あの鍋にも入れたりするんですか。普通に鍋に入れる。方はレ、ま、ー、あ、その人によってですけど。へえ。 じ今回は結構ベーシックというか。うえー、なるほど。お、う、前、ん、まれるなこれ。優しい味なんですかね。最初に来てしか今日長いでしょ。長でした。<笑>もう急ぐ急ぎたくないんで。あで、ね、今日ブルベカなんで。しかもあのなんかもうゆったりと、うん。 こうオムレのこうなんか空気を感じながら行きたいんで。分かりました。今日長いですよ。オッケーです。まあ本当に言うとまあ暑いだけなんですよ。す嘘嘘嘘嘘嘘。嘘。本当にでもゆっくり食べたいの。の全然全然全然。今日はグルメ会です。これって東京でも食べれるの、はい？僕東京なんで。ええっと多分出してるところはなんかきっと そこまではそうな感じはしなさそうですそうですねこの、俺、鶏の出汁がなんか肝な気がするんですよねあ鶏の出汁これなんか特別な感じですかあ、や、もに普通の鶏肉ですねあの私の鶏の、鶏手羽元鶏手羽元をちょっと使って鶏出汁で鶏胸肉食いであ、多分これあのこのお鍋 美味たぶんだけど多分 そ, それのベースにあるのが多分ご主人の味付けなんでしょうだからなんでしょうねあーなるほどって思ったなるほどだってあのご家庭によっていろいろ違うわけですもんねそれこ そ, そうです、ね、だったらそうだそうこれ丸八さんの千煎ベジで食べたいと思った時は相当事前に予約してちゃんと許可をそもそも出してくれるんですかこれ<笑>今回特別メニューで作っていただいてそうこれ特別メニューなんでねはいご予約いただければ うーんってことは、ご予約、まあ、概要欄に連絡先等々入れて、優しくでいくので、そこから、僕も今夜予約入れたいんですけど<笑>、マジでうまい、作ってくれるかな、マジで。<笑>いやこんなにお肉も野菜も、その今日のこのせんべいも美味しく食べれるんだったら、具いいだくさんですね。 これあのー、実はね、うん、こう食べる前にスタッフさんが、Y さんが食べたんですよ、はいはい、食べますよって言われたんですけど、はいはい、いや僕はその最初の一口大事にしたいんで、いらないですよって言ったら、味ゃ あ, あげないって、なんか謎のこと言われたんですけど、うん、食べた顔がマジで、うん、マジでうめえって言ってたんで、なん、はいはい、だろう、ずっと楽しみだったんですけど、はいはいはいはい、あの、全然余裕で超えてます、うん、余裕で超えて、めちゃくちゃうまい。 カタってもお肉も本当だ。ほらこれぐらいクタクタになるまで煮込んでいただいてるよ、うん。あの、うん、地方いいっすね。<笑><笑>すごくいい。知らない食がたっくさんありますね、うん。しかも美味しいっていう。 ホントにうまいっす。 これはこう家族に伝わる作り方みたい。そ, そんな感じらしいです。今の感じ、そんな感じじゃないですよ。<笑>多分違えんだろうなと思った。ちょっと違いません、ね。ちょっと違う。雰囲気が。たとえ、たとえ、そのわけできました。これはね。あの。ワイさんのリアクションされてたのは、本当そのな甘ですよね。あ、めちゃくちゃ甘いんだけど。な、うん、なん、どういう、もう、もうこれって感じよ。本当にこれって感じ。 例えはない本当にこれって感じただ優 し, しい味なんですよそれは間違いないいや少なくともリピートは絶対しますね、うん、正直ものすごいいい印象を持ちました僕は。 うまい。 じゃあお帰りください、はいしまーす<笑>信じられんむちゃくちゃゃくくゆっくり食 い, ついた時結構スピード速なにこれ本当にうまいやな ありがとうございますちょっとね、うん、もっとくたらせたいんで、うんうん、中身はほんとあおせんべいはもう最後の最後にガッっていきたいああ分かりました土井さんは結構マ松さんは結構クタクタ系が好きとああもうドクタくただと思いますドロンドロンがいいですこれに関しては中の方までしっかり温まってるから掘り返す湯気がすごいですねでこのー いっぱい食べても、体に優しい味がするんであそうなんかね、うってこないなんかこう、ですかこう、塩分でうとか、例えば、はいはいはい、そういう感じはかえむ食べれば食べること健康になりそう野菜う、結構多いと見せかけるしっかり肉とかも入れる食べ応えもありそうですねわかりますこのとろみ、ほらこれ多分、せんべいのあれが溶け出してるのと思うんですよ、おそらく あ、このとろみっすかはい伝わるかなーシャバシャバではないと思うんですよ、こ れ, これ伝わってほしいなーわかるかなこれがたまらんのっはいはいいや、視聴者の方、皆さんこれわかりますかねこのとろみ具合、うん、まだ早いこれぐらいの美味しいどれぐらいもなくなっちゃううん うーん。これあったまるわ。これ冬は最高でしょうね。これあの青森ってあのこう、はい、上の方、あの高松とかあっちの方とか、あとこの北よりの方とか、だいぶあるじゃないですか。なんかテレビで一回見たのが方言が全然違うみたいな。 え、そののの中ででも全然違うんですか違います、ね、つがるん南部弁、えー、ここはえ人なのに分からない分かるん、ねえー、そんな違うんですね なんなんですかねって そ, そこまで縦に長い剣でもないんで す, よです、ね。ななんでなんですかね。すげえ気になる。<笑>ちょっとゴリゴリペディアちょっと、ゴリペディア、ゴリペディちょっと。ち、はい、なみに今あの天野さんパートつ、はいて作ってくださった方にいろいろ先ほどそうお話伺ったんですけれども、なんとですねあのまあ味付けが味付けというかまあ味がそれぞれ家庭によって変わってくる家庭料理って先ほど伺ったじゃないですか。<笑> もっと厳密に言うと、具材が変わるからそうですそうです具材、醤油ベースはあんまり変わらないんですけど具材によってやっぱり私の割とも変わるからですねちょてます僕もこれがすごい、もうとても美味しいと思います、ね、いや、こちらこそ本当にマックスにバシっ あ, あといいや、本当に美味い 僕こういうことは普段あんまりやんないんですけど、うん、ちょっとは僕の携帯ちょっと撮ってもらっていいですかちょっと写真撮れるのあまりにうまくて<笑>これをあの嫁さんにちょっと再現してほしいっていう<笑>そこの帽子そこにありますよね<笑>これ僕侍でこんなことなんて初めてかもしれないですねそれぐらい結構マジで感動してますよ俺これなかなかレアな感じです<笑>に美味しい 何言ってるかわからないレベルってやばくないですか冒険で、ね、だ, だって新宿に住んでる人が渋谷まじ何言ってるかわっかんねんねってことっすよねってことっすなぜそんな違いが生まれたのかに関してはまだわかってないんですけど今ゴ、まあ、リペディアによるとですね 津軽弁と南部弁にはそれぞれ特徴が見られるとで津軽弁あまあ南部弁からいきましょうか南部弁こちらの方はイントネーションがすごい緩やかで間延びしたような感じがするゴリちゃんの青森健康財。イエーイは い, お, い, い、はい、お願いします、はい、であと言葉の割に丁寧な表現がたくさんつくため優しい感じがするで情緒があり女性的だそうです南部弁はー逆に津軽の方は発音が簡潔で歯切れがいいと 南部弁に比べてですますに相当する丁寧な表現をあまり用いないそうですで語 調, 調とか抑揚が強いんで菅部の方は男性的っていうふうには言われるそうですえこちらで例えば、うん、関西だったらあのこうめっちゃ好きやねんみたいな<笑>九州だったらなんかあのー、<笑>水道台みたいな水道台とか好きっちゃんみたいな言うじゃな、はいですかこちらの女性ってその今みたいな感じだとどういう感じなんですか 何<笑>こ<笑>県 民, 賞<笑>県民賞あ、あでも俺もも俺気気ににになななるかもえ、気になりません、ね、そこそしてすすごごいいい大事だと思うの女性に言っっ僕の存在がないってこ と, てこと<笑><笑>それれ た, <笑>あ振られた<笑> 落ち込んじゃったなななん か, なんかないですこゃ好きやねみたいいなななあ、ゃ<笑>はみたためっち好<笑><笑><笑><笑>好きだ、好きだ、ケ ああ、なるほどダスケダ好きだスケへぇーダスケダスケこっち、それは、南部弁に該当するんですかそうですもうれも、南部の方だけですなるほどダスケ好きダスケこれ、実際聞いてないとわかんないですけどね、多分、ね、ちょっと言ってもいいですかって言ったら、相当怒られると思うんで言えないですけどこれは、夜の街に繰り出すしかない<笑>やらなさいあ、だめまだヒールまだヒール、まだヒール 津のがですは、なか お,、ねはい、おじさん、<笑>夜のパトロールに出た時に検証したいと思います。<笑>はい。生き方書かれてくださなら、今 何 ちょっと冷めづらいです、ね。冷めづらいですか。かやっぱこう温まりましょうこれは。温まります。まあ冬にね寒 い, い時に食べると最高ですね。うん、あ、ちょっとあのさっきの津軽と南部の話に戻るんですけど。はい。 なんかその津軽弁と南部弁合わせて青森弁って一切言わないらしくて結構も う, かもう全く違うものとして扱われてるそうですで、昔からなんか山脈を挟んでいたのと気候も違っていたとなんなら江戸時代の時の藩も違っていてもう交わることが少なかったんですってなんであの、まあ、南部弁と津軽弁に結構がっつり分かれてしまったっていう背景があるそうです じゃないみたいです<笑><笑>今のね、ゴリちゃんがそうなんですかってパって作ってくれったかとこうやってパッて見たんですけど、そしたらその作ってくれたらも同じ感じを後ろの人もいましたね。<笑>そうなんですかそうなんみたい多分そうじゃないと思う。<笑>う思う<笑>このコだと思います。 Yeah. なんか県民性みたいのって、南部の方と津軽の方違うんですか、まあですね、えじゃあ、あのもっと突っ込んだ方がいいですかです、ね、南部の方じゃないですか津軽の方のことどう思ってますか津軽方面の方もどうってどういます、うん、<笑><笑><笑>うちの親は、津軽の人とは結婚するなんて。え<笑> 気, が気が強い、ね。 も強い結構その年配の方というですか。へー 昔はもっとトゲトゲしかったるかもしれないですね。そうそうそ う, そう、うん。え、そんなに。トゲトゲしいんですか。うん、あの、つがる弁は。僕、強めな方が好きなんですね。<笑><笑>それは、鈴木さんのさじ加減ですよ、ね、はい、好み。<笑>好みじゃない。 そうなんかいろんな文、文献というか、いろんなこう、うね、あのー、情報いろいろ見てみたんですけど。やっぱり南部の人はちょっと優しい女性的。で、津軽の人は攻撃、攻撃、まあ、ちょっと強い。男性的みたいな差別化すごいされてる、ねはいはい。津軽弁ってパッとイメージがわからない、どんなもんなんやろうどんな感じなんですか、うん、ん な, じなんですか。確かに。ね。津軽方言って、結構リアルにわかる。すご津軽る、ね、満足。 しかもそんな何度も津軽の方ってめちゃくちゃ距離が慣れていったみたいじゃなじです日<笑><笑><持ち><笑> <笑>近日公開でよろしあのこの辺にピぺょンって出てるんですよねピピ<笑><笑>もし出てなかったら検証できてなかっ た, っかった検証がダメだったっていうあっうまい なんか、スープ、あ汁、い色変わってきましたね。とろみがさらについて。マックスの鍋ングランプリで、うん、今のところ暫定1位ですもん。暫定1位はい。あの鍋ングランプリは僕の人生においての鍋ングランプリですなるほど。ちなみに…リアル1位です、これ。エントリー自体は結構多いんですか鍋1位。今日雨が降ってきましたね。全然入ってね、これ。雨が。今雨降ってるんですよ。 そうですね、雪ではないんですよね、まだね。暑暑さあ、結構暑そうですねあ、はい、せっかくちょっと地元の方がいらっしゃるので、ちょっとあの 地, 地元ならではのこうローカル な, なんかグルメじゃないですか、あいいっ す,、ね、ん あ, すあんまりこう知られてないというか。どうするでしょうか なんか、なんかどこどこのたい焼きみたいなのかんないですけど、なんとなくイメージ的にはなんかあ、がっつりとしたお料理じゃなくても、そのおやつだってなるとか、そういったものとか、われわれの忙しさはやっぱり青、青森はい、のイメージですかね。<笑> あとやっぱ海鮮やっいし発色ってました発色素晴らしいといんですけど、さばとか言売っても売って。 サバいわしサバ有有名名なんででですすすかか結構いいあ、僕はあの焼きがいいやちょっとのやっしじゃあ、もうこれだけも味をしっかりと。 されてる証拠じゃないですか。絶対見る。絶対食べる。<笑>絶対食べる。絶対食べる。絶対食べる。<笑> 5回くらいずつ。<笑>前になんかこう青森ならではと言いますか。はい、もしかあのご主人の方でこ れ, <笑>これご主人に跳ね返しました。も も, もしあればですね。<笑>まあ我々ねせっかく青森に東京から来たわけですから、<笑>せっかくならないか<笑>、はい。もっともっと美味しいものを食べたいな。とい はいた三大ソフトってあるんですけど、ちょっとちょっと、たねさし絵画、たねさし絵画って。うん あ、そこのソフトクリームは美味しいと、言なんあの今、僕グ、Google グで検索したんですけど、Google、はい、ググの検索でまあ店名とかあのキーワードを打つと、お店が表示されるじゃないですか、で結構普通は辛口なんですよ、2.3 とかね、まあ、それが当たり前なんですよ、レビューは結構聞こえなんですよ、その Google さんに関しては、そのホロンバイルっていうソフトクリームはカフェ 4.3。 でもめちゃめちゃ海の。ねね、行, き<笑>行きましょう。行きましょう。<笑><笑>行きましょう。これが海岸なんですね。<笑><笑>僕今どのぐらい食べてるんですか、時間。 だいたい三十分ぐらいです。あ、あれもこんなもんですか。全然そんなもんですよ。 クリームをふんだんに使用されてるそうですっごい濃厚なミルクの味がするそうです。でしかも種類も豊富らしいんで。うわあいいじゃないですか。好みに合わせて。そういう時マックさんいいんですよね。なんか好きなものをたくさん食べたいだけ。食べれるんで。羨ましい。いや結構あの嫁さんとかは結構あの嬉しいって言ってくれますた、ね。 俺もいっぱい頼んでいっぱい食べれると嬉しいんですけど<笑>いろんなものちょっとずつ食べれるって言って<笑>ああなるほどなるほどそうか奥様からしたら。 のせんべい、ね、あれもう、えもうほぼ終わるのまあ、入るかなと思ったら 入, 入, <笑><笑> 入, 入, 入りきんなかった。 ちなみなんですけど、はいあのー、まあ、なんかいろいろ青森のグルメ、なん、いろいろ伺ってたんですけど。あーありがとうございます。この、じゃ、これ。ちょっと編集で、映像の方には、視聴者の方には、うん。ヒラメのつけ丼というのが、ここね、僕ね、あのーあですか。結構、ここかなり有名ですよね。あ、そうなんですか、ねですねうん、しかも、あのー、込むんですよね。これ、すごい。ええー、これ、僕ね、正直ね、あのー。 カメラあるななしし抜きにして生きてなって思っっ思たとこ一つ、yes. ねね、ーいすごい並ぶんですか 混んでない時は珍しい。あれですか、閉店時間早いとかそういうパターンですか？<笑><笑>なんか朝一とつって昼頃になくなるみたいな。 でございます今回<笑>本当とにいしいですありがとうございます本当にありがとうございますこれ、ね、やっぱめちゃめちゃくたらせた方が自分は好きですねそうですだねくだらせた方がうまいもうもっともっとぶよッぶよでいいと思うもう先ほど最初に 入, 入ってたぐらいのあれぐらいが僕は たんぽ鍋食べた時にも結構衝撃を覚えるぐらいうまいなと思ったんですけどこれもやばいですに。本当にやばいですね<笑>若干ねでもでもなんか違うこやばいわ本当にやばい<笑>正直これ一袋多いかなと思ってましテ割ってて。 先入観で、あと2袋ぐらい欲しいホントに美味しいですだってこれ持って入れたらもっととろっとろになるわけですもんね、はい、いやーお土産は郵送ですねこれはい大量に大量に買いたい これで全部入るかなじゃあ鍋。 クタクタを好きですもんねとろみがで結構こうとろみが好きな方はすてこう実食してない人間からするとそうこうせんべいを入れるで浸すだけでそんな変わるんだっていうのは結構意外でしたね外国の方来たら絶対青森ニに来てこれ食べてほしいですね はいはい日本ですね本当に美味しいですよそれにチキンスープがベースだったら多分食べやすいと思うのであっ福生一番少ないですもんね 僕普通になっ普通に や, 普通にやっちゃいまあどうしましたちょっと焦げたとこもうめんだこれあ、おこげもあるんだうん俺おこげ好きなんであ、いいなおこげ楽しめるのもいいっすね<笑><笑> すみません。ありがとうございます。ブロントにおかわりいただきました。ありがとうございます。忘れるとこだったー。ほぼ忘れてたー。青森といえばニンニク有名ですよ。うん。これクロリンニンニクなんですね。あ、唐辛子ニンニク。はい。こちらの無添加の青森県産の国産のニンニクですね。はい。 を使った唐辛子、うん、ニンニク唐辛子やっぱりね、今日はパトロールしなきゃいけないから、<笑>夜、砂<笑>っこしさんすか、即決かれっすでっす、はい、っすねえかなに。に それなんですか、ニンニクの味がする唐辛子うーん、うん、そんな感じですね<笑>いや辛みのあるニンニクパウダーってなったなおー味結構ニンニクの香りがするんですいやもう、めちゃめちゃだって今ちょっとしか振ってないですけどわかるかなかるかなかる分かる分かる分 か,、ね、分かるなんかさっきまでは、入れるまではちょっと優しい風の味みたいな、でも今ちょっとやせみが増えたこれ少し入れるだけでだいぶ変わりますね<笑> びっくりするレベルで変わりますね。そんな相性あります、ね。これはすごいです。あの影響力がやばい。えー、こんなに変わるってレベルで変わりますよ。普通に美味しくいただくまあそういう会ですかね今日うん。美味しかった。 <笑>ごちそうさまでし た, あ り, したありがとうございますこれあのー、ありがとうございま す, ういます最後にちょっと聞きたかったんですけどこれあのー、お店さんの名前のバルハチの鉢って鉢の辺の鉢ってことですかそうですゃ<笑>じゃあね